皆さんこんにちは岐阜大学の小山です今週は過去の災害に学ぶ地震災害と題して実際に起きた事例について学んでいきます今回は1923年に発生した関東大震災についてです関東大震災は1923年大正12年の9月1日の土曜日11時58分に発生しましたちょうどお昼時で 昼食の準備をしていた人も多かったようです当時はまだ調理にかまどを使っていたためこれらの火が同時多発的な火災につながっていきましたマグニチュードは 7.9 でした被害は死者が10万5385人でうち9万1781人が火災によって亡くなっており1万1086人が 建物の倒壊による死亡1013人が津波や土砂災害による流出埋没によって亡くなっていますなおここで全壊の階の字が潰れるという字になっていますが当時の全壊は文字通り倒壊した建物を指していました現在使われる壊れるという字を用いる全壊では建物が倒壊してしまわなくても 元通りに修復することが困難な程度の大きな被害を受けた場合も含まれるため壊れ方の意味が異なりますそのためここではその違いを明確に示すために潰れるという字の全開としていますこのように死者全体の 87% が火災でなくなっており地震後の火災がいかに凄まじかったかということがわかります 火災による死者数が突出しているためにその他の要因による死者数が少なく感じるかもしれませんが家屋の倒壊による死者も決して少なくはありませんまた津波や土砂災害など各地で多様な被害が発生していたという点も忘れてはならないことです建物被害は揺れによる家屋の倒壊が10万 9,713 棟 揺れによって倒壊しなかったけれど、後の火災で消失した家屋が21番2353棟、津波や土砂災害で流出、埋没した家屋が1301棟でした。ここで、揺れによる倒壊とは、揺れによって倒壊し、その後 の, 津波あそ の, 後の火災で消失したものも含まれています。揺れによる倒壊よりも、揺れによって倒壊せず、 その後の火災で消失した家屋が2倍ほども多くなっていますがそうは言っても倒壊建物数も非常に多かったことがわかりますではこれらの被害の詳細について詳しく見ていきましょうこのスライドの右上の図がプレート境界を表した図ですが関東地震の震源域 赤い四角で示した周辺は陸側のプレートと地下に潜り込んでいるフィリピン海プレートと太平洋プレートの境界が重なる地域となります左の図が南関東の地下のプレート境界の配置の模式図ですフィリピン海プレートが陸側のプレートの下に潜り込み その下を太平洋プレートが潜り込んでいます。そのため、関東地域は規模の大きな地震の危険度の高い地域となっています。この図で丸1。丸2。丸3。丸4で示された地震が首都圏直下地震の震源として想定されているものですが、このうち丸？丸2。 3 4がプレート境界の地震になりますここで二で示された部分が関東地震の震源に相当しますが三や四も首都直下の大地震の震源になると考えられています。これは関東地震の震度分布と震源断層面を示したものです。 青い点線で示された部分が関東地震の震源断層面であり地図上に色付けされているのが震度を表しています白の地域は震度5弱以下黄色が震度5弱緑が震度5強オレンジが震度6弱赤が震度6強濃い赤が震度7を表していますこのように強い揺れの範囲が 断層上の地域に広がっていることがわかります震度7の地域が広範囲に広がっているのがわかると思いますが1995年の阪神淡路大震災の震度7の面積の10倍以上と推定されていますこの図から震源が当時の東京府よりも神奈川県の方に位置しており 全体的な揺れの大きさは東京よりも神奈川県の方が大きかったことがわかると思います次に建物被害とその要因について見ていきましょうこの図は建物被害とその要因を整理したものです内訳が書いてあるところは建物被害率が 10% を超える地域となりますこの図から 火災による消失率の高い地域は、当時の東京・中国周辺、横浜市、横須賀市、鎌倉 町, 鎌倉町とその、えー、越後越村、えー、真鶴村、秦野町、小田原町と、えー、千葉県の船形町になります。 相模湾沿いの鎌倉町や片浦村、岩村などでは、津波による流出もありました。このほか、津波によるものと思えー、見られる被害は、房総半島先端の富崎村、伊豆半島の熱海から伊東にかけての地方が顕著です。また、大山町の流出51棟は、9月1日の地震で、 山林の崩壊がありその土砂が9月15日に降った大雨のために花水川に土石流となって流れたために多くの流出家屋を出したものです風水害だけではなく地震の場合にも土砂災害が起きやすくなります普段からハザードマップなどで危険地域のチェックを進めておきましょう 次に地震時の埋没についてみると片浦村岩村で102頭の埋没があるが特に片浦村の根府川および米上における山津波による被害が大きかったようです根府川では地震後5分経って白糸川沿いに土石流が流れ下り集落は厚さ 30メーター以上の土砂で埋没しました白糸川河口で遊泳中の児童約20名は海からの津波と山からの土石流の挟み撃ちに遭い多くがなくなったそうですこのように関東大震災の被害は揺れによる被害火災による潮湿だけではなく津波や 土石流による被害も大きいものであったということを認識しておく必要がありますこれは死者数の分布を表しています赤い丸の大きさが死者数を表していますがこの図からかなり広い範囲で死者が発生している状況がわかると思いますこの図では死者のうち火災 あるいは津波や土砂災害による流出埋没。工場などの被害によるものを地図上に示したものです。赤色が火災。青色が流出埋没。緑が工場などの被害による死者数を意味しています。先ほどの図で示した死者分布から。これを除いたものが。 揺れによって建物が倒壊するなどしてなくなったケースとなります先ほどの図は広域に死者の分布が広がっていたのに対しこちらの図では死者発生地域が限定されていることがわかりますこれは関東大震災では大きな揺れの地域が広域に広がっていたため建物倒壊による死者は広域に広がっていたが 火災による死者が多数発生したところ津波による死者が発生したところ土砂災害による死者が発生したところなどは特定の地域に集中するということを意味しています。最初にお話ししたように関東大震災では火災による死者が 87% を占めていることからここからは火災に注目して見ていきたいと思います。この図は 東京市における火災の出荷点の出点分布を示していますグレーの地域は延焼範囲を表していて黒丸は出火点のうち延焼してしまったもの白丸は出火点のうちすぐ消し止められたものつまり初期消火に成功した地点を表していますこれを見ると浅草区本所区 岡川区、神田区に延焼してしまった出荷点つまり黒い丸の地点が集中していることがわかりますこの図は東京市の長長目別震度分布と被写数を表した地図です長長目の色が震度を表していますピンク色の丸が正視水色の丸が歴史を表しています 大震災では火災から逃れるために川に逃げ込んで溺死された方も多数おられました黄色が5弱緑が5強オレンジが6弱赤が6強濃い赤は震度7ですこれを見ると先ほど炎症した出荷点が集中していた浅草区本属 深川区、神田区は震度が高い地域であることがわかります震度が高い地域で炎症した出荷点が多いということは震度が高い地域では建物が多数倒壊したため消火活動が難しくなり炎症しやすくなってしまうという状況があったのではないかと推察されます次に出火原因を見てみましょう 1923年の関東大震災が発生した時は土曜日の11時58分ちょうどお昼時で調理をしていた人も多かったと思われます一番左の白黒の円グラフが関東大震災の出火原因ですがかまどや七輪など調理の日が出火原因の半数を占めていることがわかります現代ではかまどや七輪はほとんど使われなくなっていますので 今起きたら火災は発生しないのでしょうか真ん中のグラフが1995年阪神淡路大震災における出火原因一番右のグラフが2011年の東日本大震災における出火原因です現代ではかまどや七輪の代わりに電化製品が多数利用されており電気関係の出火が最も多くなっていることがわかります これを踏まえると、もし関東大震災のような地震が今起きた場合には、電気関係の火災が起きる恐れがあるということが推察されます。このようなことを踏まえ、国では関心ブレーカー、揺れによって電気を遮断するブレーカーのことです。こちらの設置を推奨しています。皆さんのお宅はいかがでしょうか。 この図は、炎上地域と死者発生状況を示したものです。薄い赤色で塗りつぶされた地域は炎上地域です。大きい赤い丸は死者が100人以上発生したし発生した場所で、小さい赤い丸は100人未満の場所を表しています。青い線は当時の東京市の区を表しています。 右下に距離を表すスケールがありますが東西に約8キロ南北に約10キロほどの広大な地域に炎症が広がっていることがわかりますでは炎症の状況を時系列で見ていきましょうまず9月1日13時発災からほぼ1時間後の炎症状況ですグレーで塗りつぶされたエリアがこの時間に 炎症している地域を表しています先ほどの図と同様ピンクで塗りつぶされている地域は最終的な炎症範囲で赤丸は死者数を表していますあちこちにグレーの地域が出て出てきていることがわ か, かると思います同時多発的に火災が発生し炎症が広がりつつあります 多くの地域え、多くの死者が発生した地域すなわち大きな赤丸がある地点赤丸が集中している地点グレーの地域が重なっている様子も見て取れると思います15時の状況です発災から約3時間後ですグレーの地域がどんどん広がっています 多数の死者が発生した地域の多くが、この時間には炎症地域、すなわちグレーの地域の中にあるか、炎症地域に囲まれている様子がわかります。これが17時の状況です。炎症地域はますます拡大しています。多数の死者が発生した地域の多くが、この時間には炎症していることがわかります。 これが21時の状況です。炎症はさらに広がっています。火はこの後も炎症し続け、最終的にピンク色で塗りつぶされた地域まで広がります。沈下したのは3日の8時頃でした。火災の炎焼速度は人間の歩行速度よりも遅いため、当初人々はそれほど危険を感じておらず、 火災の状況を眺めていたようですその後炎症が迫ってくると火災道具をまとめて避難を始めていますが同時多発的に発生した火災の炎症により火に囲まれてしまい安全な場所に避難することができなくなってしまったり安全だと思って逃げ込んだ場所で火災に巻き込まれてしまうという状況が起きてしまいました。 ここで100人以上の死者発生場所とその人数を見たものがこちらの表になりますこれを見ると本庄被覆症跡の死者が 44,030 人と他の場所と比べて突出していたことがわかりますこれは関東大震災の死者全体の 40% 以上になりますこれだけの人が1箇所に亡くなっています ではなぜここでこれだけたくさんの方が亡くなってしまったのでしょうかこれほど広い地域が延焼した理由として当時、台風が接近、通過しており強風が吹いていたこと倒壊建物によって消火活動ができなかったり道路を塞ぐことで延焼要因となったりしたこと大勢の人が 道路や線路に大量の火災道具を持って避難し避難場所の広場に大量の可燃物が集まっていたこと道路や線路上にこのような火災道具が放置されたことにより道路上の可燃物によって火災が道路を渡ってしまうことで炎症の原因になったということが挙げられますここに三つの図と写真を示していますが 上の図は当時の風向きと風速です矢印の長さが風速方向が風向きを示しています左端が1日0時で1時間ごとに1目盛りとなっています赤の矢印で示している時間が地震発生時刻でこの時の風速は秒速1 0ーを超えていましたちなみに 2016年に発生した糸魚川の大規模火災の時の風速が 13.9 メータ ー, えー秒速 13.9 メーターでした右下の写真は上野駅前の避難者の写真で多くの人が家財道具とともにひしめき合っている様子がわかります火災ののに関してはこれらの火災道具が 道路や広場に多数放置され炎症の要因と一つの一つとなったとの指摘もあります左下の写真は東京西部より火災の方向を見た写真です相当大規模な火災であったことがお分かりいただけると思います次に本庄被覆症跡の場所を確認してみましょう 本序被覆症跡というのは、この青矢印の先、青い丸で囲んだところに位置しています。これは被覆症跡周辺の火災動態を示したものです。ここで図中の黒丸が出火地点であり、黒い三角が火の粉などで飛び火したところです。矢印の方向が炎症方向を表しています。 緑色で示したところは14時から15時に炎焼した地域オレンジ色は15時から16時に炎焼した地域ピンク色は16時時点の火 災, え火災の前線を表しています被覆症跡の西側隅田川で残りの三方から同時に火が迫っており16時の段階では被覆症跡から 別の場所に逃げることはできないという状況であったことがわかりますちなみに被覆症跡は東京ドーム 1.5 個分ほどの空き地でした被覆症跡でこれほどの多くの人が亡くなったのは火災だけが原因ではないとも言われています大きな要因として扇風あるいは火災扇風があり これによってこれほど多数の方が亡くなったとの証言もあります大規模な火災が発生した場合扇風や火災扇風が発生することが知られていますがそのメカニズムはまだよくわかっていません被覆症後においても15時30分から16時30分の間に複数の扇風あるいは火災扇風が発生したことが 複数の証言記録から明らかになっています。発生した旋風は風速、えー、風速で秒速80メーターにも及んだようです。この写真は旋風火災旋風によって巻き上げられた荷車や自転車が落下し破壊したものを示しています。旋風による風は凄まじく。 樹木が幹からら折れれてて巻き上げられたりもしています被災者の証言では多くの人や家財道具が旋風で巻き上げられ飛ばされていったこと中には燃えながら飛ばされていった人もいたこと飛ばされた人が建物や地面に叩きつけられていたこと旋風によって一気に火災が燃え広がり 衣服症跡に集まっていた人や火災道具が燃えていたことなどが語られています。子供の中には、その時は助かっても数日以内に胸が痛いと言って亡くなった子もいたそうです。このように体は大丈夫であっても、熱風によって気道やけど、これを気道熱傷と言いますが、こうこのような火傷をしてしまうと、 その時は助かっても、その後に命を 失, 失ってしまうということもあります。関東大震災の消失面積は、34.7 平方キロメートルに上りました。1995年の阪神淡路大震災でも火災は発生しましたが、その時の炎焼面積は 0.7 平方キロメーターでした。 阪神淡路大震災当時はほぼ無風でしたがもしこれが風の強い日であったならば炎焼地域はもっと広がっていたのかもしれません2016年に発生した糸魚川の大規模火災のように現代でも人口密集地域での火災は風が強ければ炎焼リスクは大きくなりますこれれが震災であれば、 同時多発的に火災が発生する上に平時のような消火活動はできませんのでさらに炎症のリスクは高まりますこれは木造密集地域ほど危険度が大きくなります地域の特性によって災害危険度の状況も変わります揺れやすいところ液状化を起こしやすいところ炎症危険度の高いところ 揺れによって土砂災害による被害を受ける可能性のあるところ津波による危険度が高いところ壊れやすい建物狭い道路古い建物が密集している地域皆さんの地域は災害に対してどのような特徴を持った地域でしょうか街歩きやハザードマップなどを手がかりに調べてみてください この写真は、でで亡くならられれた白骨が積み上げられている様子です。先ほどお見せした表によると被服症後で亡くなられた方は4万 4,030 人ですがこ の,、えー、このうち性別が分かったのは男性 2,674 人女性 2,179 人だけで3万 9,277 人は性別不詳という状況でした。 亡くなられた方は、この場、すなわち被服症跡で火葬され、遺骨は3メートルの山になったそうです。被服症跡には、関東大震災の遺骨を収めるために、昭和5年に震災記念堂が建立されました。その後、東京大空襲の遺骨も収められ、昭和26年に東京都慰霊堂という名称に改められました。 慰霊道内には当時の資料もありますので皆さんもぜひ一度訪問してみてはいかがでしょうかなお岐阜市にも1891年明治24年に発生した能美地震の死者の慰霊のために震災記念堂が建立されており現在も毎月の月命日に法要を行っています。皆さんののお住まいの近くにも、 地域の災害の犠牲者の慰霊のための施設や石碑などが残っているところもあると思いますので、ぜひ探して訪れてみてください。今回は以上です。次回は1995年阪神淡路大震災についてお話しします。